あげたとはい続いて3つ目、えー、こちらご飯お願いします。 金属は電気をよく通す性質が金属だと思います。金属をよく通す。ご<笑>、うん、<笑>飯一つ持ってってください。うんうん、いいこはい。あとはこ小さいボトルに入ったなんか液体が風か。うん では、ちゃんと電気が通ってます。っていう感じになります。うん、はい、じゃあ1度確認できたまたオフにしといてください。次にテスターの先の針のところをゲットしてすぎると金紙の場合、ちょっと実験結果が変わってしまうので、優しくソフトタッチでお願いします。当ててあげてください。はい、えっ、ー、とペーパータオルがあると思うんですけれども、それをなんかいい感じにち切って3人で分けっても持っています。いいんですけど。うん きれいにピカピカしてくるまで磨いてみる。質問何かありますか。はい。今回は特に不景気な服、えー。ごめんなさい。えっ、ー、とちょっと一つ言わされちゃったのでちょっと注意点なんですけれども、えっ、ー、と 金, 金髪の、えー、色を落とすっていう作業があると思うんですけど、真ん中ほんのちょっとだけでいいです。落とすのはこういう作業。通りません。通りません。 おりません。おりません。おりません。りませんうん、あっそうな ん, ん<笑><笑>こんな簡単に取れるのよ。おしくね？なんかえ？うん基本的に電気通るはずで銀が<笑>で。そうしないとなんか皮膜できやすいで一円玉と同じで。 なんかえ、ちょっときれいになってきた。<笑><笑> 銀<笑>紙はあれなんですか？<笑>電気が通らないんですか？通った。通った。<笑>本当や。本当。じゃ通ってます。<笑>えっと皆さんまずしたいんですけど、銀<笑>紙って最初何もしない状態で電気通ったっていう班あるでしょうか？<笑>はい。はい。えー、っとじゃあ真ん中。 飛んでふいて塗料を取って。忍がみの方は最初から通りましたか。通ったはんい、ず、うん。忍がみは通るはずなんですけど、ちょっとテスターの使い方が難しかったみたいで結構角度によって結果変わってきちゃうので。そうですね。忍がみは、えー、と結果から言うと通ります。 はいね、でじゃあ、銀紙こういうふうに拭き取ってくれたと思います。いいよよかったですここは全取ったたたででですすすここここ全に取取うあ、ん、とととじじゃ逆周りを汗とんで拭き取るがが出て思まれ同そ 研磨剤が磨くことによってち<笑>ゃんと水を叩いてお願いします。<笑>